本当に早く売り上げをだから出していただきたいって本当に思ってますいろんなものに余裕を持っていただきたいこれも事実中の事実なんですけれどもでもやっぱりあの行動できないとかギアを外すのはやっぱ自分なんでそれに対してやっぱま あ, あの厳しいこと は, はっきり今日言いますけれどもやっぱあれですよ周りの接骨院とか周りの整体院とかよりもみんな働いてるそれ自信持てるかな でまあ、例えばですけど、整形外科のまあいろいろハードワーク、なんで、ハードワークを愛してくださいよ。で、労働時間で負けるなら、先ははっきり言うけど、ないですよ。はっきり言いますね。で、私も超ハードワーカーですよ。めちゃくちゃ働きますし、あの誰かにストップしろって言われなかったら、それは何時間でも働きますし、あのそれはずっとスタバにこもってましたよね、ずっと。ということをやっぱり。 やり続けてきた人間 で, で自分がだからもしこのマーケットの中でやるなら、まあ、京都ですからいろいろ生態とか自費でやってるとかあるんですけども絶対そいつらよりも働くくこととだけけは負けたたないと思ってましたね自分の事業に関する時間だけは絶対に負けたくない売り上げとか結果だったらまだね追いつけへんかもしれへんけどけどやっぱり労働時間だけは負けたくないなっていうそうやって自分でできるじゃないですか何時間でもねなんでそこだけやっぱ負けんようにせなあかんということを まあ思いながら進んできたっていうふうなことを思ってますね。はい。なので私たちってやっぱり難しくて二足のわらじなんですよね。あの技術者でありつつ世界一になれる技術を見つけつつも経営者としての爆発力も身につけないといけないというふうにまあはっきり言って求められる基準は高いですよね。普通に例えば あの病院とかで勤めてたりとかね接骨院とかで勤めてた時よりもハードルは高いですけどだからこそやる価値があるんですよ。ハードルが高いからこそ挑戦せずにはいいられないんですよどうやったら自分が偉大になれるかなってことスペシャルになれるかなって探すんじゃなくてもう偉大さを追求せずにはいいらられない仕事だからやるんですよ私はそうでしたね。 なんでもっともっと先に行きたくて次に行きたいのかといいますといやいやいやそんなことを迷うこと自体がそもそも間違えてますしそこに迷いが出るのであればおそらく職業の選択を間違えてると私は思いますね偉大さを追求せずにはいられない仕事これにやっぱり皆さん出会っておられるとも思いますので治療というふうな世界というものはなんでそれに出会っているのであればまあそういうふうにまあ今日はいろいろ言いましたけれども まあ、あと23ヶ月終わった時に、まあ、思いっきりやりきれたっていうふうになって言えるかどうかも自分が決めるしかないというふうになってるわけなんですね。でこれからどんどんどんどんですね、まあ、はっきり言ってコロナなんで情勢厳しいですよねだから求められる基準とかハードル全然上がってるのは上がってますけれどもけどやっぱりまあ止められないんですね。 ね、もうやってあかんってことはもちろん分かってますけれども、けどやっぱり企業家としては止められないものはありますよ。これははっきり言うと、医療としてはもういろんな制限も分かってますけれども、でも企業家としては、その爆発力は今、そんな止めてる暇は全くないので、そこだけは私の方からお伝えしていこうかなと思ってますね。はい、でですね、まあ、世界一になれる技術と、まあ、利益を構造と、ね。 技術者であるということとそんな話があるんですけどあの技術も、まあ、今すぐ技術に集中できない人もいると思うんですけどけどやっぱりついでに一緒に技術も高めつつ付加価値が高い技術を学びつつマーケティングのことをやっていったら。 むっちゃおもろいんですよもう広告ガンガンかけたくなるしもし広告をね自分がかけるの嫌いなと思うのであればやっぱりその売り上げのことがあるからまずやらなあかんと思うけど、まあ、やっぱりなんていうかな心の底から楽しめない自分がいるのであればその時はやっぱりこっちがちょっと忘れてるかもしれへんからそれもあ技術ちょやり直そうでいいですよシンプルにそれやってほしいと思ってますねでも経営者としてはもうこれはもうやっぱ攻め続けるしかないのでもう皆さんも爆発的にやっていただきたいことを思ってるんですが